Yo, u r e s o c l e a r を、は、し、い、しました、えー、次過ぎてはしまいましたが「2020」のねよさこいあ東京オリンピックの応援演舞で歌われた踊られた曲でございますさあ2曲目まいりましょうかねえー、午後の部でですね「みんなで踊ろう」の時にレクチャー付きで踊ります「平和」という曲があるんですがそちらのショートバージョンで お届けしたいと思いますさあ参りましょう平和 I'm gonna go to t i e next one. Yeah. さん、ね、ありがとうございました。マインドでございました。はい、先生いたしましょう。